本日は新企画イエムービーの制作の流れと書類のご紹介を社内の皆様にさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。最初に、まず全体の流れについて説明していきたいと思うんですけれども、それにあたって書類の紹介を最初にしていきたいと思います。はい、こちらです。えー、とナンバー。 1からナンバー14まで14種類ありますでその中のナンバー3映像制作の流れの書類が最初に出ていたこちらになりますはい、では流れの説明をします1、ご契約まあここはお申込書に記入をいただいて次に2番前金のご入金をしていただきますで、ご入金後確認ができましたら今度は打ち合わせの前に 事前にお客様に記入していただく書類がありますので、えー、記入をしてもらって写真の準備もしていただきます。そして打ち合わせで打ち合わせで伺ったお話をもとにストーリー構成をこちらでさせていただいてそして、えー、6番撮影ですね、はい。そして撮影が終わりましたら、まあ、交通費等の残金のご入金をしていただきまして。 編集ナレーション収録に入りますそして、えー、編集が終わって映像ができましたら映像データをお客様に見ていただいて内容に同意が取れましたら、えー、こう最終確認で同意が取れましたら納品になりますちなみにこの制作期間についてなんですけれども打ち合わせから撮影までが約2週間そして撮影から 最終確認までが約3週間です、うん、そして最後最終確認が取れて準備をして納品するまでが約1週間になりますではそれぞれの段階で使う書類についてもうちょっと詳しく説明していきますはじ<笑>めにこちら「家ムービーコース内容」という書類がナンバーワンになっておりますこちらですけれども 完成映像は12分から14分前後になっていまして写真は最大30枚ままでご使用いただけますそして、えー、と基本はご本人様に出演をしていただきますがもしあの出演されたくないという場合には音声だけのご出演でも OK ですしまあそれもちょっと難しいという場合にはオプションでナレーションをつけていただきます。 そして次、ドローン撮影。ドローン撮影がコース内容に入っているんですけれども、環境によってできない場合もございます。次、納品形態について。こちらですね。これはちなみに、ナンバー2の納品についてという書類になっているんですけれども、基本的にはこちらの USB メモリー。であのちょっと工夫してというところで、追加オプションで DVD があります。 こちらは盤面にお客様の写真を載せてデザインをして盤面印刷をして通る、えー、ケースがついてきます。じゃあちょっと戻りまして、えー、と価格についてはちょっとまだあの未決定になって検討中です。で、5番この前編ナレーション部分ナレーションの違いについてってあるんですけれどもこちらに ナレーションが2種類追加オプションに入っているんですけどもちょっと違いについて説明したいと思います前編ナレーションっていうのはあの先ほどご説明させていただいたご本人出演が NG の場合に選んでいただく、えっと、オプションになりますでもう一つの部分ナレーションというのはご本人様出演 OK なんですけれどもプラスご本人様インタビューという 映像の中のご本人様インタビュー以外の場所にナレーションをつけたいと言った場合につけていただくナレーションになりますご出演人数に関しまして基本的にはご本人様と他1名様が基本コースに入っております、うん、お一人でもいいしもう一人二人まで OK なんですけども3人以上ご出演ご希望の場合には追加オプションになりまして。 お一人様が増えるごとにちょっとこう追加料金が発生します。はい、では次の書類に行きます。はい、そうですね。今ちなみに説明させていただいたえー、家ムービーコース内容というのはこのご契約営業の時にですね。使う書類になってます。で、この時に使う書類として他に、えー まあ全部でナンバー一からナンバー六までの六種類の書類が必要になります。じゃあ次ナンバー二の書類の説明をしていきます。あそうですねナンバー二は先ほど話したあの納品についてっていうあの書類になりますので省きます。でナンバー三は映像制作の流れという、えー、紙なんですけれども、えー、こちらもあの今右側に右上に出ているこちらがナンバー三の書類になりますので。 これも省かせていただいて、えー、次がナンバー4、家ムービー内容という、えー、こちらの書類になります。はい。こちらは、えー、2枚にわたっておりまして、お客様に営業のあだに、まあ、大体このような内容になってますという説明ですね。はい、大体テンプレート化されています。 では次にこちらお申込書です。はい。はい、こちらもまだナンバ ー, ワンあナンバー1あまだ一番のご契約の時に使う書類になってますね。でこの下のところにはあの署名捺印 い, いただくことになっております。はい。次こちら申し込み契約になっております。2ページありますね。こちらにもやはり お客様に見ていただいたら署名捺印の欄がありますので、これも申し込み書と一緒に、えー、と提出していただくことになります。はい。えー、それでは次に流れの方ですね。流れに戻って、えー、ご契約ができましたらマイキーのご入金をします。で、ご入金確認できたら次3だ三番目ですね。えー、お客様に えー、と記入していただく書類についてです。これはナンバーでいうと書類の、えー、ナンバー7からナンバー9の、えー、書類になります。こちらをお客様にこちらから郵送するようになります。ではちょっと詳しい書類の説明にいきます、はいはい。まずナンバー7「家ムービーご質問シート」ですね。どう こちらはご記入いただきましたら、それを打ち合わせの時にもそれをこう主に使ってあのお話を伺っていきます。三ページあります。で次ナンバー八の書類こちら写真のご用意にあたってということです。えっ、ー、と、えー、このお打ち合わせ前に。 えっ、ー、とこの書類の記入とともに写真の準備もしていただくのでその説明になっています。で次えっ、ー、とナンバー九 E ムービー写真情報シートになります。これはえっ、ー、と写真枚数がマックス三十枚までとなっていますのでそうですねこの紙が一、えー、枚に五枚の写真の 説明が書けるようになっているので、全部で6枚、お客様に送らせていただきます。そして写真の準備をしていただくときに、あの先ほどのこちらに書いてあるんですけれども、えー、とお客様には選んだ写真に番号を1から30まで振っていただいて、こちらの写真情報シートの左のところの この番号にこう合わせて一番の写真の情報を一番のこの欄に書いてもらうという形で準備していただきます。はい、そして、えー、今ご説明させていただいたように、ナンバー7からナンバー9のえっ、ー、と書類ができましたら、えっ、ー、と写真と一緒に弊社に郵送していただきます。えー、なお写真のご用意にあたっては、あのアルバム で、ご準備の場合には、アルバムの中に選んだ写真が分かるように付箋とかで貼っていただいて。えっと、送るのは大変なので、アルバムの場合は打ち合わせ当日に持参していただくようになります。では、次にもう一度流れに戻ります。はい。えー、っと、じゃあ、そのように準備ができましたら、打ち合わせの日になります、ね。 この打ち合わせの時に使う書類についてご説明します。こちらですね。えっ、ー、と打ち合わせの時に使う書類はこちらの預かり物確認書と、先ほど事前にえっ、ー、とお客様から書いて送っておいてもらったこの写真情報シートとこちらのご質問シート、これを用意します。で、まあ、写真 えっと、実際の写真をお客様とスタッフで見ながらこちらの預かり物確認書の方にまあその枚数とかあの詳細について一緒に確認しながらでスタッフが記入してあのこちらの書類を書いていきます。そししててて先ほど の, このご質問シートお客様が記入いいただいて でありますがさらに肉付けして聞き、詳細やあのプラスアルファこちらでお聞きしながらこちらをこう充実させていきますこちらがストーリーの内容にそのまま反映されていきますまたこのご質問シートの2枚目ですね本人インタビュー部分に関するご質問とありますがここの質問の答えがそのまま実際の映像の本人インタビューのところに入ります ので、えっと、打ち合わせの時にここの本人インタビューの内容に関しましてはあのしっかりとお客様とじゃあ当日の本人撮影の日撮影の日に本人インタビューの撮影をするわけで す, わ け, ですけどもそこで話していただく内容はこういう内容を話してくださいということでちゃんとすすりり合わせをしておく必要がありますそしてじゃあ流れに戻ります。はい で今度は打ち合わせが終わりましてそれを元にこちらでストーリー構成をさせていただいてこちらストーリー構成した内容をおまとめするのがこちらの書類になりますこちらのストーリー確認書 1,2,2 枚ですねここにまとめてで次また流れに戻りまして、えー、ここの撮影、えー、当日に先ほどのちょっと戻りますけれども こちらですねこちらの確認書をお客様に見ていただいてあこの内容で、えー、OK をいただいてそして次の書類なんですけれどもこちらですね家ムービーストーリー同意書こちらに同意の署名なツをいただいた上で撮影本番に入りますそしてまた流れに戻りますで撮影が終わり、えー、交通費等の残金のご入金をしていただいて 編集・ナレーション収録に入らせていただきます、えー、そして、えー、編集が終わりましたら最後最終確認できた映像をお客様に送って内容を見ていただきますでその際に必要な書類が、はい、こちらになります映像を確認していただいてよろしければこちらの確認書に署名捺印していただくことになりますでこの際に こちらの最後のナンバー14の写真および映像使用承諾書の方も一緒にお客様に見ていただいてえとまあこちらの書類は要するにえサンプルに使わせてもらってえよろしいですかという書類承諾書になります。こちらもまあ可能であればご記入いただくということになります。以上で 書類の説明とま政、あ、策の流れとその時々で使う書類についての説明を終わらせていただきますと説明がちょっと上手じゃありませんでしたが少しでも新企画家ムービーに社内の皆様が興味を持ってくださり少しまた理解を深めていただけたら幸いですありがとうございました